最強の王者ダンデとのバトルを目指すサトシ全てのポケモンをゲットしミュウにたどり着くという夢を持つゴーこれはそんな2人の日常と冒険を描く物語である